HST レジオ皆様こんにちは、はしたです。あけましておめでとうございます。毎週木曜日配信、HST レジオ。メインパーソナリティ、私橋田はしたが、毎回3名のゲストとお電話でお話ししていく番組です。さあ、年内第1回目の配信となります。通算では4回目の配信。今年も楽しくやってまいりましょう。 それでは、年内最初の出演者様、登場いただきましょう。トップバッターは、ペンギソさんです。こんにちは、ペンギソです。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず、ペンギソさん、あきまして、おめでとうございます。 はい、明けましておめでとうございます。て言っ て, も言って明けましておめでとうございますって言ってるけど、ペンギスさん途中、あの、夢中とかじゃないですよね。大丈夫ですよね。ああ、全然大丈夫です。あよかった<笑><笑>いや、すいませんね。あの、基本的に自分、なりふり構わず、みな皆さんに明 け, 明けましておめでとうございますって言っちゃうところがあるんで、夢中とか、ね、いい考慮するんで、ね<笑>うん。はい。で、 ペ ン, そうですね、ペンギソさんは今回新年トップバッターとして登場いただいたわけなんですけれどもこのラジオ自体は今回初めてですよ、はいはい、です ね, すよねありがとうございますそでそうなると、はい、去年去年ねラジオではお話ししていないわけなんですよ、はい、ということでちょっとせっかくなので去年1年もう新年飽けちゃったけど振り返ってみてとていうの<笑> ぜひ お, あの お, 聞きお聞きしたいなというところなんですけれども、どうでしょう、去年、どんな年でした年年、うん、えー、っとですね、うん、まあ、そう、ライブ、まあ、プラネタリウムに呼んでもらったりとか、まあ、あとは、HSTV t ライブの方で、初めて歌の方でライブに出させてもらったりとか。あ、はいね、あのまあ あとは、ロケですよね。<笑><笑>に参加させてもらったりとか、いや、あの、HST プロジェクトの方々に、まあ、だいぶお世話になった年でもあるし、あいいうんあのまあ、自分がいろんなことにチャレンジできた年でもあるかなっていう、なんかすごい充実してた年だったんですよね。あいろんなことにチャレンジできた。はい。 でも、<笑>あのまあ、ちょっと今、自分、大学4年生でもう卒業間近なんで<笑><ー>ん、<笑>なんでこの時期にこんなに充実するかななんて思いながらも。ああ、<笑>ちょっとそれ、自分もあるかもしれないです<笑>、うん。自分もね、大学、ああの今年3月卒業なんでね。<笑><あー><笑>うん、<笑>もうそれだけもう、かといって単位落とすわけにもいかないんで。うん あ, あそこら辺、ちょっと、ね、頑張って調整しながらやってたんですけど。はい。まあ、忙しい年ではあり、うんうん、充実した年でありましたね。はい。ありがとうございます。去年も本当に忙しくも充実した年。はい。あり が, ありがとうございます。あれですね、去年ロケ、ペンギソさんと2回ぐらい行きましたっけそうですね、えー、とあのと、最初に。最初に。はい。最初に。は あれが大変だった、うん、<笑>いやあ、あの後あと、かなりね、疲労、のおりましたもんねそうですね、思い出すだけでも、なんかもう、息切れしてきますもん。ペ、うん、ンギソさん、あれでしたっけな、1週間ぐらい、あの左足の痛みが残ったって言ってませんでした <笑>そうですねあの、確かプラネタリウムも控えてたんですけど、うんはい、足治んねえなーとか思いながら<笑>、結局、<笑>足の痛み残ったままライブに出ることになったりとかして、き つ, <笑><笑>きつい、うん、もう本当にきつかったっすね、あれは。いやー、<笑>本当に大変でした、あれはうんあの。誰が考えたんでしょうね、あんな企画、本当に。<笑> いや、うん、本当にな、な、な、なんであんな企画、あの、なんだろう、そのフォトロケっていうあれを考えついたのかが謎っていう。うん、ですよね、いや、<笑>本当に大変でした。いや、もう本当に。本当にあのロケお付き合いいただきありがとうございました。ああ、いやいや読んでいただきありがとうございますいや。本当に、本当にね、やばいロケだったんであれは。は<笑><笑>、うん、いや。でも まあでも、すごいいい思い出にはなったんで、まあ。まあまあまあ、思い出にはなりますよね<笑>。<笑>はい。<笑>はい。じゃあ、あの、続いてなんですけれども、あの、はい、去年のお話したところで、次、今年のお話行きましょうか。あ、はい。あの、あのお話だと、今年、あの、新潟に帰るっていう話が、以前おそうですね。はい、あの、はい、まあ、自分、実家が新潟にあるので、はい。まあ、卒業したら、やっぱり、実家の方に、 帰ろうかなとは思ってて、はい、いやまあでもそれでもその北海道で の, のライブがあれば、うん、もし呼んでいただければなんとか時間作っていきたいなとは思ってるんですよねフェリー乗ってフェリー乗ってお<笑>なるほどあなんで、うん、あのぜひ呼んでいただければあのいつでもペンギンあの飛んでいくんで。 フェリーですけど飛んでいくんで、<笑><笑>お待ちしてまーすみたいな、<笑> あ, っ<か>り<笑>ありがとうございます、あの自分ねあの、新潟以前旅、はい、旅行して、あと旅行して、ちょっと新潟の方とあの お, お話ししたりとあする機会もあったんですけど、あのはい、すっごい自分、気になってる音あるんですけど、いいですか、ああどうぞどうぞ、なんで新潟の方々って、北海道を売るのに、ほぼ必ずと言っていいほど、フェリー選ぶんでしょう。 うんと、まあ、飛行機ってなると、うん、あの、安い飛行機がないんですよね。まあ、新潟空港から。JR と全日空ですね。はい。な、はい、んで、多分、それがまず、うん、まあ、それが大きいのかなそう。フ、ま、ェ、あ、リーは、安く済ませられるし、うん んのんびりできるかなっていうのは、自分、それでちょっとフェリー、割と好きなんですけど。あなるほど、なるほど。いや、自分前より大下時は往復、往復ね、あの飛行機で飛んだんで、はい、はい、個人的に、フェリー、フェリー乗ったことなくて、ああ。いつも飛行機なんですよね。で、なその流れで今回、あの新潟行く時も飛行機選んだみたいな。あ, んからあうん<笑><笑> まあ、普通、うんうん、飛行機、まあ、早いですからね、そうですね1時間半かありませんもんね、そうですね、フェリーだとあの、片道18時間かかるんで、うん、18時間、18時間です長いっす、長いっすね、<笑>うん、ほぼ1日、うんいやー、ほぼ1、確かにつらいっすね、<笑>うん、<笑>け ど, けどや、ちょっとゆっくりできて楽しいっていう。 そうですね、あの、まあ、軽いホテルみたいな感じなんで。なるほど。ちなみに、あの、フェリーのあって、あの、携帯の電波って通じたりするんですかえー、っと、たまに、一本、あの、アンテナ1本立つかなぐらいなんですけど、あはい。まあ、基本、県外だったりします。<笑>ごめんなさい、それ多分自分無理なパターンだ。 あもうや、おつらい人にはつらいんで。もう、もう携帯増傷だからね、もう無理無理無理。悪いよ。いや、大丈今の、今の人って多分大体そうじゃないですかね。そうですね。<笑>うん、なるほど。なるほど。ありがとうございます。では、そういったわけで、はい、あの、のええー、ですねあの、お時間の方やって、そろそろやってまいりますので、あそうですね、お告知の方を一つお願いでいますか。あ、はい、えー、っとですね、まあ、 割とすぐなんですけど、はいあのまあ、今月の13日に、はい、あのフレステ、ボリューム37。あの ラ, ブあのライブも37行くんだ、うん。そうなんですけど、うん、に自分、あのー、出演するので、<笑>あのまあ、ちょっとねあの、いつもはダンスって、まあ、自分多分ダンスってイメージが多分結構周り、みんなに、 持たれてると思うんですけどちょっとここだけの話なんですけど、はい、13日はちょっと歌の方でまたライブしようかなって思ってるので、えー、あちょっと自分、まあ、ダンスもいいけどちょっと歌も聴いてみたいなーなんていう人がもし、まあ、そんなもの好きがいればあのぜひ13日のフレスで来ていただければいいなと思うのでよろしくお願いします。 はい、ありがとうございます<笑>はい。行きたかった、本当に。えー、来てくださいよーいやーその。その日、ちょっとあの、とある番組のロケが。<笑>あー、いろいろ被りますもんねん、ここら辺のイベントって。そうなんですよね。いやー、これはあの、うちはちょっとイベントじゃないんですけどね。うん。<笑>そしてやばい、今、今なんかつ通、通知欄が鳴っちゃったような気がする。 LINE の通知音が鳴った、な、ね、ったあの、これ見事にパソ音音声、ちゃんと全部乗るんすよ。<笑>放送事故ははは、なんで乗ったんだわ、あった、知らない間、グループぶち込まれてた。ま<笑>あ<笑><笑>まあまあまあ、まあ、<笑>ありますよね、そういう時もね。うん、ああ、これ前回、きっとあの、これ今回4回目なんですけど、きっとあの偶数の回にはきっとそういった通知音が乗るんだろうな。はい た、ま、うん第 6, 多分第6回でまたやらします、すいません、さいに謝っておきます。まあ、そのわけで、えー、以, 上以上でございます。えー、それではペンギンさんあの、最後に皆様にあの、はい、ちょっとね、最後な、ぐだぐだ締まり、たなっちゃって申し訳ないんですけれども、皆様にとお願いいたします。<笑>はい、えー、まあ、ちょっと、まあ、さっきも話したんですけど、新潟帰るんで、ちょっと、まあ、いても3 月, 3月いっぱいなんで。 ちょっとライブの方も積極的にやっていこうかなと思うので気になる方あのぜひあの僕のツイッターの方でも多分告知すると思うのでそれを見て遊びに来てくれるととても嬉しいのでこれからもよろしくお願いしますはいありがとうございましたペンギソさんでしたはい、ありがとうございました毎週土曜は HSTTV ハシ橋田率いる HST プロジェクトによるオールジャンルバラエティー シフクロウ TV にて配信中ぜひご視聴くださいさて続いて2人目に参りましょう2人目はあの YouTuber にお越しいただきました2人目は二人目はみおとさん<笑><笑>ええー、何<笑><なに><笑>こんばんは、ま、です な, なんすか今の最初の笑い声。いや、ちょっとずっと黙ってようかなと思ったけど、はい面白くなっちゃって。<笑>なんすかそれ。ごめんなさい。いや、おもう面白くなっちゃってね。いやすいません。うんうん、あみおとさんって、あの結構ね、あのなんじゃもんじゃの動画見ていただいたかなら方ならはあるかなと思うんですけど、なんじゃもんじゃね。はい、あの、はい、タースさんとか、あ, のあと、キキちゃん、結構笑ってたじゃないですか。 はいうん、ただ、あれ、映ってないように見えて、地味にミオツさんも結構あの声、あのマイクには声あんま乗ってないんですけど、結構、むちゃくちゃ笑ってるんですよあ俺、無表情でしたよ。いやいやだいぶ笑ってましたよ、あの、あの俺、全然笑ってないっすよ、な、は、ん、い、も, も面もくなかったっすもん。<笑>いやいやいやいや、もう、あの自分でテロップ声、<笑>声すら出ない両サイドとか、あえてたじゃないですか、あの動画あ。いやいや、あれですよ、気使ったんすよ、ハッシーに。<笑> 気遣 っ, たって何だろう<笑><笑>、うん、嘘ですよ<笑>はいまあそそれはともかくとせまあ改めてですけれども美男さまあああめでとうございますああ、ま、今度はちゃんと新年で言いましたからねそうですね<笑>、うん、前回あれあのあけましておめでとうって言ってるのにあの取ったの12月でしたからね12月の半ばだったから月た年末でもなんでもなかったんですよそうですね<笑> <笑>うん、いや、この調子でいったら多分、おとさんは新年一発目だろうな、みたいな感じで、うん、それであんな感じになったんですけれども。はい。うん。まあ、そんなわけで、その10の質問ね、この前、あのー、出ていただきましたけれども、はい。あそこで、おみくじ大吉って言ってたじゃないですか。言いました。実際のところ、どうでした引いてねーっつうの。<笑>まだ。<笑>まだ引いてないですよ。あら。 え遅くないっすか、もう。えー、いやいや今かいやくのっていやいやいやいや、そもそもとセミオさん、確かあれでしょあの人生で1回しか弾いたことないんでしょそう、1回しかないですよ。じゃあもう1回弾きましょうよ。<笑>いやー、俺今結構ね、はいいろいろな悩みにこう今、ぶち当たってる途中なんですよ。いろいろな悩みに。あんなことやこんなこと、発信も知ってる、あんなことやこんなこ と, んなこと、に悩んでるんですよ、もう。あんなことやこんなこと。 そう、うん、そんな、こんな状態でね、あの、おみくじ引いたところで大吉が出ると私は思えないんですよ。いやいやいや、大丈夫ですって、大吉引けますって、いや、知らないけど。いや、絶対引けないですよ。いやいや、俺去年、札幌と東京で2回大吉引きましたよ。あ、いい年になったじゃないですか、だったら。2017年。いや、その後にちょっと家の事情いろいろあって、あの、ちょっと、活動休止期間を取らざるを得なくなったんですけれども。 まあ、前半はそうですねうんまあ、後半よ後半はいい年になったけどただ家庭事情とか考えると本当に大事かってちょっと思ったりも<笑>まあ笑い事じゃないですけど今年どうだったでしたっけ今年ね末吉でした<笑><笑>うん中途半端やなそうあの周りの人の小さな失敗が積み重なって自分に災いとして振り返るみたいなな管理職のような音がいてありました え、めっちゃ頼もしいですよいいす。俺らからしたら、俺らとか周りの人からしたら。それどういうことですか<笑>いやいや、だって、俺らとか、うんね、いつも仲良くさせてもらってる人たちの小さなその災いが、最終的に全部発信に行くってことでしょもうやだ。<笑>そういうことですよね。もうやだ。<笑>めちゃめちゃ頼もしいですよ。<笑>いやいや、最悪、うん。最悪じゃない、最悪じゃない。なヒーローですね、ヒーロー。<笑>英雄。えー、いや、英雄ですね。 それただ俺が痛い目見てるだけじゃないですかもう本当にゴルバチョフ英雄ですね何すかゴルバチョフって今日は叫びませんよ、うん、ゴルバチョフって生きてたんですね生きてたんですね<笑>いやあれガチで俺もちょっと生きてないと思ってたあれはいやだって で, でも結構もういい年齢なんですよゴルバチョフさんまあまあまあま あ, まあ、まあ、そうですよねそれは歴史の教科書に載りますもんね、はい <笑>うん、大、う、体、ん、そもそもあの回、なんのミオトさん、ゴルバチョフなんて出てきたんすか、名前つけたとき。あれ、俺、なんでだろうな、あのなんか、言いづらい長い名前をつけようと、もう最初から決めてたんすよ、はいあの、なんだっけ、なんじゃもんじゃやる前から、はい、でどうしよう、じゃあ、ゴルバチョフ の, そのどうしようはもう実は決まってたんですよ。はあ 最初からもゴルバチョフ言うって決まってたんで、まあ、最終的にああいう形に転がったわけですよ。どうしようでゴルバチョフになるっていうのが、あなすごい<笑>いや、でも、うん、あれ、すごいのが、はい、最初ゴルバチョフで最後ゴルバチョフだったっていうところが、一番のすごいところですよ。あー、まあ、まあまあまあ、確かにあの。あの流れはすごくないですかあれはもう仕込んでもできないですよ。うんうん、それ結構 結構ゴルバチョフ当てたときなんかそうですねミオトさんがマダム3連チャン狙ったりとかいろいろあったようなそうそう結構ゴルバチョフに基づいて面白いことたくさんありましたよねなんかありましたね<笑>いやもう一回やりたいなやりたいっすねなんじゃもんじゃ別メンバーで箸は絶対必要なんで<笑>また違うメンバーでやってもみたいですねうーんそうですね <笑>次もちょっと簡単な名前しましょうどうしようっ て, って言いながら簡単な名前だと逆に覚えられないような気がするジャポニカ学習帳とかつけようかなと思って次ジャポニカ学習帳<笑><笑>ポプラディアと か,、えー、何かすげえ言いづらいやつ考えてるんですよもうえー、何あの あ、これだって思った瞬間、の、ゴルバチョフ首相ってさ、さ、エヴァな、さ、エヴヨオのアンジェイ、ジャポニカ学習長みたいなアンジェ言わない、え、ないのそれともあれ、あれジャポニカ学習長の CM 来ますって。え、ジャポニカ学習長って、えあれやんの絶対 CM 来ますよ。マジかよ。あ<笑>、はい、来ます来ます。いやー、やっぱ考えてること恐ろしいわ、ミオトさん。もうね、そういうことしか考えてないっすよ。うーん、怖い。すごい。<笑>うん。 はいまあそんなわけで、実際、おとさんね、まあ去年、ゴルバチョフもありましたけど、去年1年、振り返ってどんな年でした去年は、多分もう、一番でかい年だったんじゃないかなと、YouTube 上で見ると、はい一番はやっぱり、まあ、事務所の所属ですかね、事務所、ウーム。ウームの所属が一番でかかったのと、はい、まあ、 ターさんとの出会いですかねこれ結構言ってるんですけどター、うんうん、さんとの出会いがあってこそハッシーとも出会えたんで僕はそうですねそういう意味ではなんかいろんな人脈が、まあ、広がったというか、うん、いろんな人とコラボもさせてもらったしうんすごいいろんな人と巡り会えた 年だったなって思いますね。ありがとうございます。いや、田尾さんね、ええええ、自分も去年、去年で会わなかったら、か、実にみよつさんとはもう本当に会ってませんね。すごくないですか、なんか、この、こういう巡り合わせって。すごいっすよね。ね。<笑>うん。なんか今年一年で、なんかすごい、普通に生きてたら、絶対に変わらないだろうなって人たちとたくさんなんか。関わったような。そうですよ。うん。すごくないですか。すごいっすよね、本当に。 うんだからもう今年もこれからどんな人と今度は 出, ら出会えるんだろうって楽しみですもんああそれは自分もありますありますよねありますねうん、うん、いやもう本当にじゃあね本当に今年はもう人との出会いがすごい楽しみな一年にねそうですねはいもうどんどんねあのいろんなあの出会う機会とかもぜひあってほしいなってか多分あると思うんで はいうん、もうそういう機会も本当に大事にしていきたいですね。そうですね。はい、じゃあそんなわけで、宮本さんあのこ、そろそろ時間の方やってまいりますので、何か告知したいことなどあればお願いいたします。10分延長でお願いします。えぇ、えー、<笑>無理無理無理無 理, <笑>無理か無理。無理か、また呼んでください、じゃ あ, あ。ありました。次また呼びますよ。はい、やったー、はい。じゃあ告知ですか。はい。えっと、僕自身の告知ではないんですが。はい 本日まあ収録日は1月の9日ですか、今日はそうですね9日のですね、まあ、テレビ東京系列で放送されているオハスタ、はいそこでですねああのまあ、僕じゃないんですけど、水田 TV、ターさんが出てるねあのチャンネルがですね取り上げられて、ですね、はい、あのブーブークッションを使ったおならを出さずにブーブークッション吸われるかっていう非常にくだらない。 えー、動画がですねあの、地上波に流れるというハプニングが起きました、うん、なんとそこに僕も出ておりまして、<笑>なんかチャンピオンが決まるみたいなんですね、すね動画3本くらいあって、うん、その中の1個のエントリーに、その水菜 TV の動画があったので、ぜひ皆さん、オハッサのホームページに行って、えー、チャンピオンにしてほしいなと、僕ではないんですけど、僕が出てる動画をチャンピオンにしてほしいです。ありがとうございいます<笑>はい あ, あれトップにしちゃって大丈夫<笑> あ, れをあれをピックアップする番組サイドもすごいなと思いましたけどね。いやー、ああさは、<笑>まあ、そんなあも、さっきツイッター見たらね、もう1位にしようって、三と友さんのツイート、結構盛り上がってましたんで、はいまあ、ぜひぜひね、あの、あのー、非常に言いにくいあのおならの動画とい う, うとあれなんですけれども、<笑>ぜひ、おならの動画ですよ、うんはい、ぜひトップにね、あのー、 皆様の力でトップにしていただければなと思います、はい、お願いしますはい、ということでみおとさん今日はありがとうございましたありがとうございました あ, あのまたいつかあのそう遠くない未来にラジオでお会いいたしましょう<笑>お会いしましょう、えー、それでは、えー、本日2番手みおとさんでしたゴルバちゃん不織中それでは終わりかい 金曜日は日が仕掛ける10の質問毎週ゲストに仕掛ける10の質問10秒以内に出てくる答えは HSTTV チャンネルにて配信中さて続きましてはこの新年第4回最後のゲストでございます最後のゲストさんは札幌でシンガーソングライターとして活躍されております秋山しおさん はいどうもこんばんは秋山塩ですこんばんはどうも初めましてはヒ、い、ロ、はい、<笑>さんあきましておめでとうございますあきましておめでとうございます今年、ね、もはどうぞよろしくあ、はい、こちらおそどうぞよろしくお願いいたします<笑> はい。いや、これで、これで、しおさんは多分 HSTTV は初登場かな、うん、これが。そう、初なんです。読んでいただいてありがとうございます。えー、こちら、そうそとんでもない。あの、うん、私服 TV もこっちの TV チャンネルも両方初めてですよね。うんうん、そうだね、はい。全くの初めてだね、うん。そうですね。あの、一緒に動画に映ったっていうのはあったんですけどね。 うん、あれいつだっけあのうなんじゃなんとかああなんじゃもんじゃの時はいあそれが初共演だったねそうですねでそれからまたさっぱりなんですよ<笑>、うん、そうそうね箸の番組には何かすごい興味はあったけど、はい、ね一回も出れてなかったからうん今日ちょっと呼んでいただけて。 ありがたいです。こちら、おそこ、ありがとうございます。いやいや、こちらおそ、なんか、塩さんと一回やりたいなっていうのがあったんで、<笑>うん、何か。あ、本当はい、うん。よかった。最近、なんか、オ<笑>とか言われてますからね。一部で。 何何最近なんか一部で「橋を」とか言われるじゃないですか自分たちああもうほんと最近の話だねそれね、うん、あのー、<笑>これ多分聞いてる皆さんはあんないと思うんですけれどもこの前私服ノートでねおさんと自分、うん、なんかおさんが座って自分がその椅子にこう仕掛けて、うん、携帯じそ う, そ う, そ う, そう、なカメラに撮られて あれ、確か撮ったの、アイビーさんだったかなそう、カメラで撮って、うんねうん、カメラで撮って、橋折ってなんかつけてたんですよ。うん、あそうだね、あのー、二人がたまたま一緒のところにいて、うん、<笑>そうなんかアイビーちゃんがその写真を撮って、うん、なんか、なんだっけ、なんかアーシャみたいみたいな感じになってねそうだったんですね、確か。<笑>うん、でユニット、ねな、何がいいかなみたいな、それで。うん はしと、私のしを名前をくっつけて、はしになったっていう、ね。そうそうそう。流れだよね。で、思い出した、そう、1月、実際、実際、しさんと会ってまして、うん、あの、1月ね、私服ノートで自分としおさん一緒にいた時あの、周りの人から、はしあれあれとか聞き、うんあ、すごいなんか、なんでもかんでもセットで言われるんですよ。うん、<笑>そんな言われたっけ<笑>言ってました、あの、たーさんとか。 あー、ターサーとかでうん<笑>、うん、そうまあねなんかやってほしいんじゃない何かやります<笑>ねえいやで 何, 何かいや何かはねなんかコラボできたら面白いとは思うけどねうん今度は本当にちょっと本気で考えてみましょうか、うん、ね一回一個さ案が出たのはさ、うん、なんか初めての銃を。<笑><笑> 私がピアノ弾きが足りて、うん、ありましたね<笑>ハッシーがボーカルでっていう提案はで、うん、あったよねありましたね<笑>まあ本当にやるかどうかはちょっと別として、うん、ねちょっとそれはまだわからないですが、うん、何か一緒にできたらいいですねそうですね、うん、はいでそんな塩さんなんですけれども、うん、最近 CD あの出されたということでそうなんです、うん、去年の12月の15日に うんえー、待望の<笑>念願のファースト CD を発売しました念願のファースト CD えお名前がうです、はい「うまか」でしたっけそうです CD のタイトルは「うまか」で す,、うん、ますであれの写真撮るのに福岡まで行ったんですよね、うん、そうそうそうそう福岡の博多の方に行きまして、うん、あの中須っていう屋台でね、はい、あの炙り明太子を食べてる写真が えー、ジャケットの表表紙になっております<笑>あれ撮るまでにすごいいろいろあったって自分聞いたんですけどね<笑>え何何のこと、うん、いやなんか待ち合わせ時間に寝坊したなの<笑><笑><ー>ん<笑>んそんなことあったっけあのねあのー、まあシフ石袋 TV をね見てる方はねわかるかもしれないんですけどまあ秋山塩の福岡なんだろう遠征 木みたいな、うん、そういうのも上がってて、うん、あれ結構ねちょっと持ってるんだよ<笑><笑>、うん、<笑>まあ言い訳って言われるかもしれないけど、うん、あでもねそのなんいろいろあったっていうのはそのぶり明太子を食べた次の日の話だから、うん、<笑>そうそう あ, あ, あダメじゃんもう<笑><笑>、うん、もうだからフォロー しようがなくなってきたあ、まあ、気になる方はぜひシルクロー TV」をご覧いただけたら、うんね、全部わかるんで あ, あのあとね、うん、事務所行ったら、うん、あの塩さんいない時でもすごい言ってたんですよ「うん、寝坊が」なのは、ねなあのうん「寝坊が寝坊が」って<笑>、うん、ああ言ってた言われてたはい、うん、もう言、ね、ったらすぐのな冨樫さんにその話聞かされてうん<笑>、うん、それな結構やばいみたいな、うん うんね、いやね、まあ、本当にね、申し訳なく思ってます。<笑>まあ、自分は聞いた。思ってるし、うん、もう今後ね、そういうことはね、うん、絶対にないようにね、うん、あの誓いました。<笑> 誓, いした<笑>誓いました。なので、きっと大丈夫だと思います。だそうです、富樫さん、た、うん、ーさん。いや、聞いてるの、あとは知りませんが、あとタコスさん。<笑> うん、いや、うん、まさかこのラジオでさ、ラジオだっけ、これ。うんはい<笑>うん、そうですね謝罪すると思わなかったよ、もう 一, 個、うん、<笑>もう一回、うんあの。あかんね、自, 自分、部外者なのにね。<笑>うん、<笑>うん。なんかそう、うん、気がついたらちょっと謝らせてしまっているっていう。<笑>うんまあ、いや、いいんだよ。うんうん、じゃ あ, あの、その福岡でいろいろあった CG の中身の話いきましょうか。うん ん中身の話 CD の話中身の話うん、はい、中身の話ぜひ、はい、中身えー、っと3曲入っております、はい、今回なんかすごいバンド、うん、バンドメインって聞いたような気があそうあのね、うん、あの普段はライブとかではピアノ弾き語りでやってるんですよ一人でそうですよねうんなんですけど CD の音源は全くこうガラッとあのアレンジが変わっていて、うん なんでしょう、打ち込み音源ですね、はい。まあ、いろんな楽器が入ってて、まあ、ドラムだったり、ベースギター、それから、まストリングス、ピアノ。あとは、あの、コンピューターで打ち込んでる音とか。まあ、いろいろ、こう、華やかな<笑>感じに仕上がっているので。ライブで聴くのとは全然違った雰囲気で楽しめるんじゃないかなと思います。なるほど。ちなみにウクレレは入ってないんですか。はい、ウクレレは入ってないです。<笑><笑> うん、なんでウクレレいやこの前やってたから<笑>あそうだね、うん、この前うん、塩さんねあの ラ, イライブでなんか2分「2分ででいるウクレレ」ウクレレとか<笑> 楽, 楽譜みたいなのを見てねウクレレ弾いてたんでや、ねうんうん、いやウクレレをねあのそれこそ去年の12月誕生日があったので、うん、あの誕生日プレゼントにウクレレをくれた方がいて、うんうん、<笑>それで1週間で練習してうん、うん あのクオリティ だ, だったんですよ。なるほど。2分で弾ける「ウクレレ」っていう楽譜がねあったから買ってみたはいいけど、うん、まあ甘いもんじゃなかったっていう話、うん、<笑><笑>なね<ほ><笑>、うん、まあそれはそうと、はい、無事いろいろありましたがね無事ジャケット写真も撮れて。うんはい ね、CD が作れたので、本当によかったなぁと思っています。はい、c g あれ、確か1枚、うん、2000円でしたっけあれ確か。1枚2000円となっております。かしはい。は1枚2000円ですね。あの、こちらの、アポロンビークのネットショップですとか、あとシフノートで発売しておりますので、うん、もしあのご興味あ り, あります方は、ぜひあのお買い求めください。お願いします。はい。それでは、しおさん、あの、最後に、あの、この CD 以外の告知の方をお願いいたします。はい、あ、はい。 えー、と今月、ライブが何本か決まってまして、はいえー、ちょっとあのお知らせさせていただきたいと思います。はい、まずですね1本目が17日水曜日すすきのの南七西四 l c 7番館に入っているユニオンフィールドさんというライブバーの方で新年一発目のライブがあります。はいはい えー、弾き語りでライブしますのでぜひ遊びに来ていただきたいです出番が7時半なのでもしお時間ある方は遊びに来てください、うんはいでえー、2本目が、えー、とその2日後19日金曜日、うんえー、といつも金曜日私私服ノートの、あのー、カウンターに立ってるんですけれども、うん、その日はですね「し」おりミニライブをやりますおお ミニライブなので、こう、がっちりライブっていう感じではないと思うんですけど、こう、みんなとね、楽しくおしゃべりしながら、まったり、こう、ライブをしようかなと思ってるので、気軽に遊びに来ていただけたらと思います。で、オープンが8時を予定してます。はい、なので、全然、こう、まったりね、飲みに気がてら、聞いていただけたらと思ってます。はい、それから、えー、3本目が、 あの私自身が企画しているガールズノートっていうライブがあるんですけれども、うん、それがです、ね、26日金曜日にあります。これも、えー、8, 時8時半スタートですね、うんであの。女性限定なんですけど、女性のアーティスト限定なんですけれども、えー、と私以外、えー、ゲスト2組を呼んで、えー合計、私も含めて3組でライブをするっていうイベントなんですけれども、うん 今月はえ、ピアノ弾き語りのアンリナさんって方と、えー、北海道唯一の歌のお姉さんをされている河村春菜さんって方と3人でライブをしますので、ガールズノートぜひ遊びに来てください。えー、あれ、ハッシーの声が聞こえなくなった。はいはい、以上大丈夫以上ですかで、あと、はい、もう一本最後にいいですかはい、どうぞ。最後が27日。 なんです27日次の日27日土曜日、はい、なんと初沿線ライブということで函館の方に行ってきますーえマーキーズカフェさんっていうところでやらせてもらえるので函館近郊の方は是非遊びに来てくださいちょっと函館のマーキーズカフェさんこの日のライブだけまだちょっと詳細が詳しく決まっていないので、えー、決まり次第秋山仕様の Twitter だったりとか え、公式ホームページに載せていきたいと思うので、チェックをよろしくお願いします。はい。で、あの、その各ライブ会場に CD を必ず持っていくので、はい、そこでも CD をゲットしていただけるので、ぜひよろしくお願いします。 以上で す,、はい、いす。ありがとうございます。はい、一応四件ね、<笑>あの、ごめんなさいね、すごいね、長々と。ええ、曇りだくさんな感じになっちゃって。ええ と, と, んとんでもないです。はい、どれ、どれあ、一つでもね、あの、ない、何か、あの、ご都合合う、ご都 合, 合うライブありましたら、ぜひお足をか、うん、おびいただければ幸いでございます。はい、本当そうでございます。はい、さて、以上で、H. S. T. ラジオ第四回の配信終了になります。それでは、ここでお知らせです。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 DM、ダイレクトメールは Twitter、アットマーク、HST アンダーバープロジェクト、またはアットマーク、TDFF アンダーバーベータまでお願いいたします。皆様あのメッセージお待ちしております。そして2月4日、私ども HST プロジェクトを主催のチャレンジングボリューム3というライブが私服ノートにて開催されます。えー、私ども HST プロジェクトでは、このライブに出演いただ、出演いただる方を大募集中でございます。新人さん、初心者向けライブでございます。 ステージに立ってみたいあなた普段と違うステージを作りたいあなたぜひご応募ください皆様のご応募お待ちしておりますさて、えー、来週も木曜日に配信いたします ご, ご視聴いただいた皆様どうぞ運転にお気をつけてまたお仕事作業されている方どうぞ頑張ってくださいということでおさん今日はありがとうございました、はい こちらこそありがとうございました。今日なんかすっごいね、塩さんもそうなんですけど、うん、あのゲストさん、うん、お二方も。もうかなり、うん、かなりね、あの長、長い、いろいろお話しさせていただいてます。もかなり内容の濃い、だれ、ラジオだったんですけれども。<笑>うん、はい。 あのどうぞ、しおさんもね、本当に CG の方の、あのぜひ、皆、う、様、ん、ほん本当に撮っていただきたいと思いますし、まだ、あの、一番最初出ていただいたペンギソさんのねあの、出るフレステですとか、あと、2番手、みおとさんのね、あの、おはすた動画の方も忘れずに、ぜひ、ぜひ、あの、ぽちぽち、あの、一おはすたの1位になれるように、あのぜひ、皆様、ポチっと押していただければなと思います。ということで、HST ラジオ終了です。3人目のゲストは、秋山しおんさん。メインパーソナリティ、はい、私、はしたでした。 皆様、ごきげんよう。さようなら。ありがとうございました。さようなら。